はい、金魚の進化発生学パート4脊椎動物としてのの金魚のパートです、えー、皆さんと一緒にですね、まあ、金魚はもちろん脊椎動物なんですけど、まあ、それがどういうふうに、えー、他の脊椎動物と同じで違うのかっていうことについてですね、えー、この動画で考えていきましょう私は中央研究院の臨界実験場で金魚の研究をやっております太田金谷でございますよろしくお願いします でまあ、今回は、まあ、もうちょっとこうちゃんと形態を見ていこうというところから始めたいと思います。でセクション 4-1、えー、金魚は深骨魚に分類されますとで。金魚は学校類の甲骨魚で蒸気、えー、類の深骨魚として分類されます。でもっと 細, 細かく言うとですね、学校上皇の甲骨魚類の基上和皇の 新骨化網の骨表上目の骨表形のい木ってなんかこれものすごくこう細かくねあの分類の人とかしっかりしてる人はこういうふうに分けるわけですけれどもあのまず最初学校類と無学類って学校類と無学類って何が違うんだって話なんですけどまあ大体ね今そのパッま と地球上に見えている生き物をちらちらっと見てで、ほとんどの脊椎動物って学校類に分けられます。猫とか人間とかヤモリとかイモリとかカエルとかね、カメとかサメもそうですね。で、一方のその無学類っていうのはヌタウナギの系統とヤツメウナギの系統。まあ、この2つのうち私は、まあ、ヤツメウナギじゃなくてヌタウナギをずっと研究してたわけですけど、こっち側が。 あの無学類で今生き残ってるのは2種類のヤツメウナギとヌタウナギの仲間でこれらは塩こう類って呼ばれてるわけです。で、さらにもう一つ分けますとで、甲骨魚類っていうのはまあこういうようなあの人間も含むんですよ、あの厳密にこう分けると。まあ、甲骨魚類っていうから私、まあ、たち魚じゃないじゃんって感じだけども、甲骨魚類が入ってるグループに分けられるということであります。で 軟骨魚類は除外されるのね。軟骨魚類っていうのは、その学校類だけど甲骨魚じゃないっていうわけです。で、甲骨魚類。 の仲間を2つににさらに分けることができて肉器類と蒸気類って分けることができると。廃魚やシーラカンスっていうのは肉器類ですね。肉肉したちょっと手とか足とかを持ってるから肉器類です。廃魚とかシーラカンスもちょっと手足が肉肉してると。で蒸気類ってどんなのかっていうと、ヒレのところがですね、まあ筋みたいなやつが入っていてえっとちょっと肉肉してないわけですね。これタイとかスズキとかウナギとか。 まあ、魚屋さんでよく見る魚とか、熱帯魚店でよく見かけるあの古代魚って言われてるね、いくつかの魚、廃、ま、魚、あ、も古代魚に分けられてるけど、廃魚じゃないやつ、ガーとかアミアとかポリプテルスとか、まあ、知ってる、熱帯魚詳しい人はこういう魚知ってると思うんですけど、この辺をあの蒸気類に分けます。で、その蒸気類の中の深骨魚類っていうのは、まあ、そのーガーとかアミアとかポリプテルスを除いたタイとかスズキとかウナギとか、まああの お寿司屋さんで食べられるような魚がだこ体、神骨魚類に分けられます。で、その中でもコ鯉目なんだけども、この系統樹、かなりバイアスをかけて書いていて、鯉目を拡大して書いてます。ゼブラフィッシュとか、まあコモンカープ、これ鯉の仲間ですけども、あと、まあ金魚とか船じゃない仲間の。 金魚、えー、じゃない船の仲間とか、まあ、そういうのを含むところにあのイの仲間って恋イっていう風なのを、まあイモクっていうのをこういう形で書いてるわけですけれども、まあ、その外側にですねこの オ, トフィ オ, オトフィジとか、えー、なんかいろんなそのグループがいて を書いておりますあのなんか読めないやつとかいっぱいあるけれどもまあ要はそのどうもその金魚や鯉やゼブラフィッシュやまあ他にもいろんな魚があのコピョ類っていうやつらにな分けられるわけですね オ, ス ト, オーストラリオフィジーなんですけどこれ昔からまあその言われてたんです土壌とかナマズとか鯉っていうのは近い仲間だと。 で近い仲間なんだけどもあのなんで近いかっていうとその分子のデータとかない時もそのウェーベル指揮官っていう特殊な器官を持ってるからこれは近い仲間なんだろうって言われてたんですねでまあ、実際に見てみるとまあ、どうかっていうとまあ、骨の骨格の写真見ていただいてでこの頭の後ろ側のところの 骨に注目してみると、この56789ってこれ肋骨書いてるけどその前の肋骨っぽいなんかこの辺のこちゃごちゃってした骨の形ってほらなんか後ろのその肋骨があって背骨が背骨とつながってる肋骨があってっていう構造とちょっと違いますよねこの辺形変わってるでこれ何を捨てるかっていうとそのここの肋骨の前の肋骨4つが変形してえ浮き袋で捉えた音を内耳に伝えることがる ことができるウェーベル指揮官っていうのを持っているとでこういうのを備えてる仲間をコッピオ類というふうに呼ぶことになったわけですでこれはコピオ類だけに持たれてる共有派生形質であるとウェーベル指揮官っていうのはそのコッ ピ, ピオ類に持たれてるんでまあその逆にそのコピオ類っていうのはウェーベル指揮官を持ってるかどうかっていうので分けられますよっていうふうなことになります はい、でちょっとここら辺で、えー、一息、まま、豆知識骨格標本の作成です。 えー、と先ほどお見せしたその骨格標本いろいろありますけれどもなんかねいろんな議論とかするときでもいろいろ学生さん来たときにでもその骨格標本って何かと便利なんですよね透 明, 透明な骨格標本を作っておいてあ ウ, ェルベルウェーベル式感って何なんだろうって言ったときにちょっと眺めてみると、まあ、そうするとですね中の骨の様子が透けて見える骨格標本っていうのはあの視覚的にそして立体的にね 自分たちにこうイメージを与えてくれてこの骨ってどういうふうに進化してきたんだろうかなっていうのをについて考えるためにいい材料になってくれるわけです。でもこれどうやって作るんですかってよく聞かれるんですけどま あ, あのだい大体いいこんな感じ。 では次セクション4の2金魚のヒレの種類さあ さっきはざっくり見ましたよね。ざっくり骨見ていただきましたよね。で、その他のその生き物と比べたときに恋の仲間なんだっていうのは説明しました。で、ただ金魚の中にもバリエーションがあるとさっきまではその金魚と他の魚類、他の脊椎動物はどうなんだろうかっていう説明しましたけど、この ここでちょっと金魚のヒレのいろんな種類のヒレがあるんでそれについて説明していきたいと思います。でヒレだけまあ見るのはもったいないので、まあ、ま, ず ま, まずは全身をまじまじ見ましょうと。全身見たらああ、鱗で覆われてるなとか目があるなとか口が開いてるなとかね。 尾びれがあるなとか、まあ、これまあ尾びれが一番後ろにあるんだなとか、まあ、全体でのヒレの位置関係とか、鱗がどこにあるかとか、側線っていうのがあるんだな、これ僕らにはないですよね。その水の中であの、水の動きを感じる機関ですけど、こういうのがあるんだなと。でも分かりやすいのは、前とか後ろとか。 背中側とか腹側とかっていうのはこれパッと見たら分かると思います。ちょっと解剖学とか形態学の用語を使いながら金魚の体を説明していきます。背中かドーサル側お腹かベントラル側で後ろはポステリア前がアンテリア、まあ、これこんなん子供でも分かるやろうかっていう話ですけどもまあここがねあのなかなかね難しい比較解剖学比較形態学をやるといろんなトリッキーなことが起きます。 で、まあこの魚パッと見て、どっちが前とか、どっちが後ろ、ってどっちが右左って教えてって言ったら、まあ、こういう風うにうん見ますよね。こっちが前で、こっちが右、こっちが左、こっちが後ろってなります。まあ、それはそれでいいと。まあ、そうだけども、実はそんなに簡単じゃないと。まあ、この金魚の写真見ながらね、皆さんのお腹撫でてみてください。あ、ここお腹だなと。 腹びれがある。この腹側のところがお腹だなと。これ撫でてみたときに、金魚の腹側って下に向いてるでしょ。でも皆さんのお腹どっち向きになってます、まあ、スーパーマンとか、そういうウルトラマンが飛んでいく時の様子みたいな格好をしてない限りは、多分お腹も前の方にありますよね。なんか金魚って前じゃなくて下にあるじゃないですか。 なんで、まあ、同じ脊椎動物でも比較の際にはかなり注意が必要で、まあ、どことどこが同じでどことどこが違うんだっていうのはかなり気を使っていかないといけないと。まあでそれではヒレを見ていきますと。あの背中、お腹前、後ろってこうなってて。んで、えー まあ、これ下から見てみましょうか。腹側から見てみましょう。で胸びれと腹びれっていうのが見えると思いますで。胸びれと腹びれっていうのはね、体の横っちょ側について、横っちょとか下横っちょみたいな感じですよね。あの、なんだろう、解剖学とか形態学だとすると、ベントラルサイドのバイラテラルなところについてるとか、 まあ、腹側の両方両サイドについてるで尻びれ尾びれっていうのがこっちのそのですね、えー、下側についててで体の正中線上に乗っかってるのが分かりますでエラとですね双排せつの位置で見てみるとその胸びれは頭にものすごい近いところにあって腹びれは双排せつの位置と比べてみると胸びれの位置とこう双排せつの真ん中ぐらいについてますよね で、尻びれと尾びれっていうのは相排節この後ろ側についてることが分かります。頭の力に胸、近くに胸びれ。えお腹の近くにえ、お腹には腹びれ。で、相排節この後ろに尻びれがあって、尾びれが一番後ろで背中側にあの背びれがあるっていうふうなことになってます。で、これ重要なのは、その、胸びれは一対。 左右に1い つ, ついてて腹びれは腹びれも左右についたけども尻びれと尾びれと背びれっていうのは体のど真ん中の上に乗ってるということが分かりますだからこの今見てきた胸びれ腹びれ尻びれ尾びれ背びれっていうこの5つのひれっていうのは大きく2種類に分けれて水びれペアードフィン 胸びれと腹びれは左右一対についてて、えー、正中びれ、メディアンフィンっていうのは背びれと尻びれと尾びれで、これは体のど真ん中に乗ってるわけです。で、これ文字だけ見るとね、何のこっちゃらわからん、文字多すぎてなるけど、まあ、例えば、自分たちの手と同じひれはどれって言われたら、 体のど真ん中に人間なんてこうヒレなんて乗ってないと。で手足はあるよね。で手はあるよね。と。腕はこういう一対あるよね。じゃそうなってくると、まあ、胸びれっていうの魚の胸びれが私たちのその手一対の手と同じなんだろう。だから対になってるよね。と。で腹びれっていうのは自分たちの足と同じなんだろう。で成虫びれ、この背びれ、尻びれ、尾びれっていうのはもう僕たちの体にはないよねっていうふうに分かると思います。 でえー、っとですねじゃあらに、えー、この対になってるヒレっていうのはすべての脊椎動物で持ってるかっていうとですねあのヌタウナギとヤツメウナギっていうのは持ってないんですよねつまりそのヌタウナギとヤツメウナギの仲間がこう仲間とあごを持ってるグループっていうのが分かれてですねまあそこでですね あの生じたんだろうなとつまりその全部の脊椎動物の共通祖先の段階でいきなり手足があったわけじゃないと後から出てきたんだということになります。でその顎を持ってる生き物としての、まあ、金魚の仲間なんでまあ、これも自分たちもその顎を持ってる生き物なんでまあ、こ, のこっちの学校類のグループになって。 で、やっとつのひれが出てきて、学校類であれば、まあ、基本的にですね、手足に相当するものがある。でその手足に相当するものが、あのいになってるひれ、胸びれと腹びれだよと。あとのひれっていうのは、まあ、ちょっとその、できてきた起源がちょっと違うのかもね。で、ひ、え、れ、ー、の骨格も確認していきましょう。ひれ、ひ通とおり骨入ってます、金魚の場合は。 えー、っと根元のところがあって、こう気丈のところがこういうふうに、ね、あの カ, ルシあのカルシウムかあのカルシウムが沈着した骨っていうのが見て取れます。体の、まあ、もうちょっと拡大してみても、まあ、背びれの中には、その、まあ、 そのこういう形でですねえ背骨とはくっついてないんだけども背びれを支えてるところにこう骨が入っているとでこれまあその金魚ではまあこうくっついてないわけですねで尻びれっていうのもですね直接背骨とくっついてないけれども正中線上に同じような構造物がこうずらっと並んでいる繰り返し構造が見えずらっと並んでる繰り返し構造が見られるわけです で、尾びれも同じです。ただ、尾びれの場合は、これ、も背骨のですね、背骨がずらっと並んでいる、その延長線上にあって、その尾びれの骨と背骨がくっついてる、まあ、もしくはその背骨の骨の一部が尾、まあ、びれの骨だったりするっていうので、非常に特徴があるかと思います。まあ、胸びれも腹びれも当然骨は入っているのわかりますね。はい。で、まあ、これで大体もう皆さんは、あ 金魚っていうのは骨があってヒレがあってでこれからこのいろんな形変わった金魚を見ていくわけですけれども、まあ、そのどういう形で、えーえー、ヒレの骨が消えたりなくなったりしてるんだろうなっていうのも分かりますしヒレの中でもあのあこれ胸びれと腹びれは自分たちの手足に相当するやつなんだなって相当するやつなんだなっていうことがお分かりいただけたかと思いますで今まで金魚の形とか あのなんとなくそのザザッと話してきましたしまあ、どういう位置づけにあるのかってザザッと説明してきましたけどここでちょっと言葉の確認をしておきます前後軸もうこれ分かりやすいですねセハラ軸これもわかる左右軸これもわかるこれ共有派生形質ってこれ えー、初めてですよね共通祖先は言ったけど共有発生形質シナポモルフィーあと騒動と相除、まあ、これらの言葉のうちで下の3つですよね上の3つはもう見たら分かると、まあ、それのその分子目これの軸を作るための分子メカニズムはまた別の話で、まあ、詳しく説明しなきゃならないとこなんですけどこの共有発生形質と騒動相除っていうのがもうさっぱり分からんっていう人は あのの今すぐちょっっとググってくださいその共有派生形質っていうのはその、えー、特定のグループの中に持たれていてかつ他のグループが持っていないような特徴的な形質のことを共有派生形質っていいますね。まあ、さっきの話でいくと脊椎動物の共通祖先には、えー、左右に分かれたヒレはなかった胸びれとか腹びれっていうのはなかったわけだけど学校類顎を持って 脊椎動物になった時に左右に分かれた対になったヒレが出てきたってことになりますね。ということはその対びれっていうのはですね、えー、っと学校類とえん学校 類, と塩甲類の共通祖先から学校類が生じた時に出てきたその共有されてる 派生形形質質他の系統にはない形質ないいんだととうことが分かりますであと相同と相似っていうのはまあどういうことかってホモロジーっていうのとさっきホモログって言葉出てきましたよねあのホモログって分子のホモログはこのホモロジーのホモのところから来てるわけですけどこの語根から来てるんでしょうけどまあ同じもんだとただ同じもんだって言った時に祖先を同じにしているのかそうでないかで相似っていうのは祖先を同じにしていない。 とといいうのは祖先を同じにしているっていうことであり ま, すまあ蝶々の羽とコウモリの羽とニワトリの羽とていろんな羽とね比べてみてんどれが祖先と同 じ, 同じ祖先から来てるかという話ですね。人間の手とコウモリの手ってなんか全然形違うし機能も違うけどまあこれは同じ祖先であって。 で蝶々の羽と、まあ、コウモリの羽って飛ぶ機能はあるけどそれってまあただ似てるだけだよねっていう話になります。でこれ、騒動と掃除共有派生形質これはあの覚えて覚えておいてください。そして今すぐあのなんググってください。でググっていただいてなんかこの説明でいいかどうかわからんっていう人がいたらなんかコメント欄に適当に書き込んでおいてください。はい。はい